私が今回買ったのが、この3つになります。やばい、かわいいやばい見てこれ待って、嘘でしょこれ買えちゃうの福袋に入ってんのもうこれほんとここだけの話です。教えちゃいますけど。はい、皆さん、新年明けましておめでとうございます。音声はずきです。お気づきの方もいると思いますが、声がカスカスです。でも気にしないでください。 まだミステリーっていう、いっぱい喋るゲームをやって、喉やられました。ですが、2022年も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さて、今日はですね、温泉じゃないんですけども、私、年末年始、沖縄に行ってたんですね。沖縄って DFS 免税店で買えるんですね、沖縄。日本人が沖縄に行っても。で、それを免税店好きで行くんですけど、1月1日になんと福袋とセール。 がやってるんですね。その情報を聞いたので、朝一、私は並んできました。だいたい1時間半前に並びましたね。そしたら前から3番目でした。すごくないですかはい。<笑>そこで何が売ってるか知らなかったんですけど、早めに行った方がいいだろうと思って3番目に行って、開店と同時にダッシュしたら、なんと、 サンローランが福袋をやってたんですよ。バレンシアガとか。3番目だったんで、ちょっとわかんないけど、めちゃくちゃダッシュして、取ってきたんですよ。それ限定8個で。その情報が全くなかったんですよ。何の福袋があるかっていうのも、情報として出てないし、過去に買った人のツイッターとかも調べたんですけど、何のブランドがあるかが全然なかったんですよ。でも当然中身、福袋の中身っていうのも、 どこにも紹介されてなかったんで、私今回だからすごく悩んじゃったんですね。どっちに走っていいかわからなくて。なので今回は、その今後、沖縄の元旦のセール、福袋を買いに行く人に向けて、すごく参考になる動画を急いで撮ろうと思って、帰ってきてまだ1時間しか経ってないんですけど、そこをカメラを充電して、もう急いで撮ってます。はい、まずですね、限定8個なんですよ。サンローランが。 一人一個までしか買えませんでした。で一緒にいた友達に一つ取ってもらって、私は二つゲットすることができました。で、あと、バレンシアがいっぱい並んでて、靴と服のセットがほとんどで、一つだけカバンっぽいのが入っているのがありました。でそれもなんでわかるかっていうとですね、これがあの新年福袋の袋なんですけど、今ね、取られちゃったんですけど、ここにタグがかかってたんですね。 でこのタグの裏に中に入ってるものの値札の裏に貼ってあるシールみたいなのがパパって貼ってあるんですよ。でそれをもうこれほんとここだけの話です。誰にも教えたくないんですけど YouTube で力入れてこうと思ったので2022年、ね、教えちゃいますけどそのタグを検索してみてください。そうすると大体どんなものかっていうのはわかります。それが全部中に入ってるものなの で, で検索していただいて中に入ってるもので 自分が欲しいものを狙って買ったらいいと思います。でもサンローランに関しては、本当にもう朝一全員がサンローランに走るので、選んでる余裕は全くなかったです。サンローランは10万円ぐらいのものと、8万円ぐらいのものとありました。ちなみにこれが8万円の大きさのもので、10万円の大きさのものが、こちらのめっちゃ大きいものになります。あ、逆だ !8 万円がこっちだったんだ。で、10万円がこっちでした。すいません。<笑>でなります。で、とにかく、急いで取ってください。 で待ってる時間帯も沖縄なんでそんな寒くないしあとなんかその姉妹の踊りとかやってくれてるんで全然待ってましたで1時間半前に行けばサンローランもゲットすることができたので行ってくださいサンローランの福袋って多分日本中っていうか世界中探してもないんじゃないかなぐらいゲラだと思います私もブランドめっちゃ好きなんですけど とにかく沖縄の元旦の福袋は狙い目だと思いました早速まずバレンシアガから開けていきたいと思いますあ待って開封の儀ってやりたかったんですよなんで一回並べますね開封の儀さあ早速開封の儀始めていきたいと思いますまずはバレンシアガこれですねでも触り心地これバレンシアガですもうね死ぬほど触ってきたんでの<笑>もう分かります ね、じゃあ早速、ね、未開封ですよ全然未開封開けていきます本当はここに、ね、中に何が入ってるかタグがありましたけどもめっちゃ緊張するこれ6万円なんですよでタグにはもともと2 2 3万円のものだったってこと書いてあるんですよでこれは1点ものでした1点だけしか入ってない福袋でした大体2点3点であってこれは1個しか入ってなくて23万円ぐらいのものが6万円になってるよっていう福袋でしたでいきます <笑>おおこうなりますねはいこうなります声やばいっすね気にしないでくださいいきますうわ緊張する23万ぐらいのバッグだよどうしようれで<笑>メンズとかだったら これカエちゃんの福袋に入ってんの見てくださいこれこれうわこれはやばいねはい今ねちっちゃいバッグが流行ってるんですよもうねバッグはちっちゃければちっちゃい方がいいって言われてますでそんな中でめちゃくちゃ欲しかったこのワレシアガのバッグゲットですなんと6万円ややばばいいこれはやばいお当たりですね しちゃう行きますねじゃあ次ちょっと待ってテンション上がってきちゃった一回飲み物飲みますね、うん、あちょっと待って行きますえっ、ー、とじゃあサンローランの八万円の方から行きましょうかねじゃ早速開けていきたいと思いますサンローランですよサンローランの福袋なんて見たことないわうわこえー、待ってやばい、えー、ちょっと待ってちらっと見えちゃった今 ちょっと待って待って待っ て, 待ってやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいちょっとやばいやばいちょっとまず見えた方からいきますね箱が見えましたまずこっちいきます開封のきじゃこうもう見えないえっ、ー、と13万4000円の品ですね8万円の中に入ってたんですよかわい い, いかわいいきたかわいいきたこれもきた 一個目ですよ。今おときメクサンローラーのバッグですよ。ちょっと待ってやばい。まだ貼るんですよ。一つ目を開けたにすぎません。二つ目いきます。じゃん。これが二つ目ですね。八万円の方ですよ。今これ開けてんの。これもう一個目もう一個です。いきます。何え？またバッグなんだけど。そうでしょ ね、こうなふうにねえっそれやばいめちゃくちゃかわいいえっ待ってえこれいいのえこれ8万円ですよ2点が8万円の中に入ってましたはいではですねメイン開けていきたいと思いま す, 緊張するいくよあっへっ 二個入ってますね。二個。すいません。余命にあったら一個目を取りたいと思います。見えないですね。この袋に入っ出てるので。でじゃん。いきますじゃーんこんな感じめっちゃかわいい愛わいいはい。これが一つ目。最後の一つ開けたいと思います。10万円の中に入ってた。もう一個。ででん。見えないね。いきます 出たモノグラムモノグラムのシルダ ー, ー大好きショーだ可愛いい待ってもう使い切てないじゃんこれ1年かけても全部可愛 い, いーだだバということで計カバンがですね5個入っていましたでもね何気に私の一番のお気に入りはサンローガーじゃなくてこの。 バレンシアイゴかもしれないですねサンローランだったらこれかなこれが一番お気に入りですねまあ使ってそうでしょこの2つは私が使ってそうでしょはいこの2つが本当一番お気に入りですでもですね普段私こういうモノグラム系はあんまりサンロランで買わないのでこういうね結婚式とかちょっとした時に使えるこういうのはめちゃくちゃ私は福袋でゲットできてよかったと思います いや、ほんとよかった。すごい。これは毎年行くべきですね。皆さん、次の元旦私が沖縄の DFS で早くから走ってたとしても見て、見ぬふりをしてください。はい。ということでですね、なかなか沖縄の DFS のブランドの福袋の情報がなかったので、ここで出しておきました。あとはですね、化粧品の福袋が 値段別でたくさんあったしあとセールですね元旦からろんなものが安くなってセールで買えますそれからポイントも付くのでポイントで買うこともできますなのですごいお得ですていうかもうすごいしかなかった<笑>よかった私が見たかった動画を一番初めに自分が撮れたことが嬉しいです<笑>ということで皆さん普段は温泉の動画とかやってます謎解きもやってますのでチャンネル登録してください 今年良い年にしましょうね。2022年もよろしくお願いします。声出します。じゃあね。<音楽><音楽>